パラレルデスクトップ18の新機能をご覧ください最新の MacOS と Apple 製コンピューターに最適化済みパラレルデスクトップが Mac 上で WindowsOS をスムーズに統合しますネイティブに近いパフォーマンスで何千もの Windows 専用アプリケーションを実行できます Mac での体験をさらに次のレベルへパラレルデスクトップ18のパワーを今すぐ解き放ちましょう詳細は パラレル .com スラッシュデスクトップをご覧ください。